それでは今回紹介しましたアルゴリズムの計算量の見積もりをしていきたいと思います。まず最初にこのアルゴリズムの第1ステップですけれどもここは N1 から Nk にはそのあらかじめ求めておいた素数を当てるのでここでは新たな計算は行わないという評価になります。 次に第2ステップを見ていいいきたいと思います。第2ステップにはそのループが30になっていましたけれどもまずあの一番外側のループですねこの i が1から k を動く部分これはあの素数が n1 から nk に対して計算を行う部分なんですがこの k の値は最初の見積もりからそのオーダーの L ラチというふうに見積もっておりましたので、まあ、このループの回数 があのオーダーダのの L だだけの見積もりととなることに注意してくださいで次に、えー、と内側のループ、えー、と2個のループなんですけれどもこの変数 r と t に関するループですねでこれは r が1から small m までの間 t が1から small m までの間を動きますので、まあ、この、えー、と内側二重のループ分でその合計 m 二乗回 small m 二乗回の計算が行われているということになりますで問題は その内部ですね、ループの一番の中での計算、この下側の赤い丸で囲った部分ですけれども、これはと、まあ、A の RT 成分を ny で割った上位を求める、それから B の RT 成分を ni で割った上位を求める計算をしておりますが、これはそれぞれその長さ L の多倍長数をあの単精度数で割る演算をしております。 でえー、とこれは詳しくは次回で述べますけれどもコードコードのステップの計算量というのはオーダーの l ージエルで見積もることができます詳しくは次回の授業で述べますということでと、まあ、あのループの一番内側の計算の計算量がオーダーのラージエル l でそれが、えー、とループ m2 乗×オーダーの L 回でだけその回りますので このステップ2の計算量の合計はオーダーの small m 二乗 ×large n 二乗で見積もることができます。次のステップではその行列 a と b の積の各成分を計算しています。ここでもループが30にわたっていましたけれどもまず最初の一番外側のループですね。このループはその i が1から k まで動くもので。 これはその素数 n1 から nk までの分の繰り返しということになりますが、これも先ほどのステップと同じように、このループの回数 k というのは、オーダーのラージ L で見積もることができます。で、その中の、そのループの中にあります、この2つの二重のループですね。これは、えっと、ま、行列 C のその RT 成分の分だけ、個数だけ繰り返されますので、 ここの内側のループは合計 m2 乗回の繰り返しということになります。で、そのループの一番内側での計算なんですけれども、ここでは全部単精度の計算が行われております。ここでの行列 AI、行列の成分 AI、それから BI の成分というのは、これ全部 NI を法とする 常、まあ、用感上での行列でしたのでこの成分は全てあの単精度の数です。でえー、ということでここのその和と積を取る部分は、まあ、単精度の乗算 m 回に加算 m-1 回を繰り返してその計算量はオーダーのス m ール m で見積もることができます。以上のことからそのループの一番内側での計算は毎回そのスモールあオーダーのスモール m と。 これがループで m× オーダーの l 回だけ繰り返されますので こ, このステップ3の合計の計算量はオーダーの small m×l と見積もることができます。最後にこのステップ4の計算量を見積もります。このステップ4はそのループが二重になっておりまして変数 r が1から m まで。 変数 t が1から n まで動きますけれどもあのこれはその行列のですね各成分に対して計算を繰り返すということですので、まあ、このループの回数は合計で small m2 乗回とということになりますでその内部でループの内部で行われている計算量の評価なんですがこの中国女王三歩が行われておりますけれどもこれの詳しく詳しい計算量は次回評価しますがこの中国女王三歩というのは1回につき オーダーのラージ n2 乗だけの計算量がかかります。この計算量の見積もりは次回の授業の際に述べます。で、あと、ステップ5はこれはリターン分ですので、あの計算量には含めません。以上のことから、まず、あのステップ4のあの計算量の合計としましては、えっと中で行われている計算の計算量がまオーダーのラージ n2 乗それがえっと m2 乗回の繰り返しですので。 このステップ4の合計の計算量の見積もりはオーダーの small m2 乗 ×ln2 乗となります。というわけでそのこのアルゴリズムの各ステップの計算量が出揃いましたのでまあその合計を見積もってみます。ステップ1のところでは計算は特に行われませんで。 ステップ2の計算量の見積もりがオーダーの small m2 乗ジ l 2乗で。ステップ3の計算量の見積もりがオーダーの small m3 乗かける l でステップ4の計算量の見積もりがオーダーの m、small m2 乗ジ l 2乗ということで、まあ、この3つ の, その評価を全部加えますと、その合計の計算量の評価が、オーダーの small m3 乗か ×l プラス えー、スモール n2 乗かけるラージ n2 乗ということになります。で、えっ、ー、と最初この授業の最初に言いました。従来のそのアルゴリズムでの行列の 積, 積の計算の計算量評価を見ますと、これがそのオーダーのスモール m3 乗かけるラージ l2 乗ということでしたから。 それに対して今回の中国常用三法による行列席の計算の計算量を見ますとその計算量は2つの項から見積もりは2つの項から成り立ってますがどちらの項を見てもですねこの元のアルゴリズム の, その因子 small m もしくは large n のどれかが1個ずつ少なくなっていてより効率的な計算ができていると見積もられることになります。 それではあの中国十三法を用いた行列の上端の例題としまして、テキストの例 4.75 を取り上げます。ここではその A と B をそれぞれ3次正方行列としまして、まあ、A と B をここの今スライドで見ているような形で与えております。でここでそのまず A と B の各成分の絶対値の上限を見積もりますと、これラージ M をま12と置くことができます。 あと、スモール M は今回行列の次元でしたので、これは3です。で、ここからですね、その 2×largeM の2乗 ×smallM を計算しますと、これが864ということになりますので、その中国女王三宝でとるその素数の積 n と n がですね、864を上回るようなスモール N の値になっていればあの良いということになります。で、それで、あとこのスモール M。 N がですね、この n1 から nk の積で、えーとまあ、今回はその n1n1、えーえー、n1 から nk はまああの素数とは限りませんけれどもその、まあ、ni と nj が互いに素であるような n1 から nk を求めますと、まあ、今回 k は3とすることができましてあと n1 は 9n2 は 10n3 はえーと11と。 ということで n はこの n1n2n3 の積で990となりましてこの864という条件をよりも大きいという条件を満たすことがわかります。そこで最初にこの n1 の9を法とする行列 A と B の積を計算します。上の方でその行列 A と B それぞれの9を法とする乗与を与えた上で。 でまあ、その、えー、と積をこう計算しているわけなんですけれども、まあ、こ, のこれによってその行列の積 AB のまあ Q を法とする常用がそのまあ A, を A の Q を法とする常用を成分に持つ行列とそれから B のまあ Q を法とする常用を成分に持つ行列のまあ積の各成分をまあ Q で割った常用で表していることに注意してください。 それから今回その乗用感のその弦の表現の仕方として各成分はス4から4の範囲で表していることにも注意してください。でまあ今の計算と同様にしまして今度はその n=10 に対してその行列の積 ab をこの10で割った乗用を持つ行列というのはこの a の各成分を10で割った乗用を持つ行列と それから B の各成分を10で割った常用を成分に持つ行列の掛け算乗算を行って、まあ、その結果をですねあの各成分を10で割った常用を成分に持つ行列に等しくなりまして、まあ、それはこの今あのポインターで示しているような形の行列となります。で、えー、と最後にその N3 イコールで11をですね法とするその常用 AB の常用 成分に持つ行列としまして も, もう同じような形で計算することができてでそれはあのこのスライドのこの下にありますようなこのような形の行列になります。えー、と最後にそのこれまで3通り の, その円法を使って得られたその A と B の積の結果を用いて、まあ、これに対してその中国十三法を用いて各成分を復元することによってまああの A、B の積ですねが、の整数上の積がこのスライドのように復元されます。今回の授業のまとめです。今回はモジュラー散歩についてまず紹介を行いました。そしてえっとモジュラー散歩の一例として、まあ中国余三法を使ってその行列式の計算の効率化を図るというアルゴリズムについて説明をしました。 えー、と次回の授業の内容ですけれどもあの今回の授業でそのいくつか の, そのアルゴリズムの計算量の見積もりが課題になっておりました。1、えー、つ目は序算の計算量2、えー、つ目はその拡張ゆっくりとご除法の計算量3つ目は中国女王散歩の計算量以上がですねあの今までのところまだ見積もりは出していませんでしたので、まあ、次回の授業ではあのこれらの計算の 計算量の見積もりを中心に説明をしていきたいと思います。それではあの今回の授業はここまでとしたいと思います。お疲れ様でした。